速くはいーやったーおはようございます。おはようございます。ここどこっすえここはどこですか。ここは大きい声出していけないとこだよ。さっき怒られたんだから。翼をもがれた天使だよ俺は。だから堕天使って呼んでくれきょう これでこれでま今日の企画をどうぞ発表しますはい前回、ユーチュー b e の記録に挑戦したじゃないですかはい僕勝っちゃったんですよ、ナックスにいや俺負けたっけはい何にいや俺とビーターで結構差をつけてはい、負けました、はい、負けましたはい、あれは負けたあれはでも本 当, 本当に負けた大したことないんじゃないかな自分<笑>いう風に落ちちゃって思ってた勝負事っていうのは勝てば勘軍だからここに関しては俺は何も言えないで まあ、今日その続きで、うん、マックスと私峰堀健介が3本勝負しようじゃないかでまあ僕も、まあくまで勝ってる意味なんで、うん、マックスさん有意なものをご用意しましたつい舐められたもんですなフォトロックを用意しましたまあ、あれだと勝てると思ってことでまあと言ってもですフォトロックで勝てるわけないんですよ、うん、この全てが腹立つゃと<笑>この言ってくる感じとかこのこういう設定とかで ホットドッグで僕がそんな同じ数で対決するなんて言ってもそれは失礼じゃないですかああこれハンデでくださいよいいよ全然いいよ挑戦する意味でなっと変ですけど<笑><笑><笑><笑>いいハンデハンデえ、どういうルールなんですかルールとしてはダンク以外何やってもオッケーですダンク以外オッケー。はい、オッケーです、まあ、何でもいいってことねはい あ, あ、OKOKOKOKOK、はい、ハンデに関してなんですけど、うん、計8本ホットドッグ用意してありまして、うん マックスさん的に一番プライドの傷つかず戦いが本当にどうなるあんまりこれからなんでいやあれあれね、あんまりかがもうね、プロなんだよね。この数何人かなってっと気になってて。えっとね、6人いるんじゃん。で、そのうち1個大きいのありますかそれどうします俺だな。大きいの含む6本マックスさん。で、ちょっとま普通のサイズ2つをミニゴリで、うん。ちなみに、三本勝負って言ったじゃないですか、うん、その2がヤクルト用意したんですよ。こするね いややっぱマックさん的にもリベンジしたいんじゃないかな今回は15分でうん15本で、ね、ここに関してはガチなのね も,、はい、もう完全対マンのル同じルールなのねああはいはいそれでで、最後ペヤングのギガマックスを4つ用意いたしましたギガマックスを4個はい、はあはあ、はいはいはいでこちらをマックスさん2個とさすがに僕は2個で食べるうん。吉沢さんもちょっと で、僕とたかさんで一個ずつ食べます、うん、それでこっちが早、はいから競きそうじゃないかとそれ多分さ多分だけどそこ多分本当ぶっちぎっちゃうよ俺真剣勝負なんで忖度抜き で, <笑>でまあちゃんとバクにも用意して、うん、あるんで<笑>とりあえず1個目のホットロックいきましょうか、まあ、じゃあ今回は俺対侍クルーの勝ちバトルってこはいわかりました了解でございますじゃあいつもかえいつもの どうもみなさんこんにちはフードファイト会の五条悟です。君の瞳に領域展開。五<笑>秒カウントダウン。行かせまいます。今、五、四、三、二、一、スタート。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 10, 10, 10から確認いたします。まますでは <音楽>いキですこっちガポガポって言ったら1個の方がいいのかなと思ったけどいやガポガポでも2個の方が早いから1個のやつ飲んでおく。 あ、いはライバルよいしいただきます5 4 3 2 1スタート 27秒うわっしゃあレイギギリギリプベン成成功ギリギリ成功いわですねたといいいこですすねゃじか準備は行きますよ、はいのとこいただきます。 54321スタート RIP <laughs> な, っうん、ない はい。 カンカンカンカンカンカンン<笑>はいというわけで3本目の勝者は私マック鈴木でございました、はい、ということででも結構いい勝負ですねこれ本当トにホントだ、うんうん、意外とねあと2口ぐらいなんですよでも多分2人ともですねキャパ的にもう無理なんじゃない初めて苦しいい、うん、入んないんだなっていう体感しました 苦しいんだめっくりし逆だとルうなんでるもんこれさ二人とも超頑張ったじゃんなのにさこれで罰ゲーム泥おかしいと思うんだよで俺逆にこの中で頑張ってないに 人, 人だけいると思うんだしかもその人侍ジャ一番いないんだよ<笑>誰だとの<笑><笑>というわけでここからは罰ゲームはお前あちゃに入れてもらいます その極激辛のカレー味を一分以内に食べる。はい、でもし一分以内に食べれなかったら食べきれるまでやると。食べ き, きるまで。ちなみに普通のペヤング自体一分以内に食べきれない。<笑>そこからでしょ。はい。はい、あのぐちゃぐちゃうるさいですけども<笑>行ってみたいと思います。はい。<笑>いやマジでマジでこれ別にそんな大したもんじゃないんだよ本当ね。きれるでしょ。 マサキと、体調崩したすにやっぱりマこれはマ一回寝てたらマジでマ地獄で、私服すとよ、俺ね<笑>あの、マ辛いと思ってないかいつものペヤングだなって思ってるそもそもはね<笑>すごいインドの匂いしますよ<笑><笑>そうだよ 生捨てにこう混ぜないでいっちゃうっていうのもありなんすかね絶対にしよでと思うじゃな い, <笑>ないんじゃな い,、うんい いやーこれ最初が勝負だよ。これででよ地獄ににななるよでは、最後よまずたたととすやっなかっかから 50秒経過。かなりいいペースだと思うんですよ。いかがでしょうか。もう中身はね、半分まで三分の一はないですね。半分近くもないですね。20秒経過。残り40秒切っております。さあ、お、早くもペヤングの量は後半に差し掛かって。くるところで残りが半分の30秒。かなりいいペースですね。ここまで水をい、ティいモものじゃないですか。相場選手。さあ、ここまで、ゴールまで走り抜けることができるのか。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 カサイとかじゃなくてめっちゃ熱い。<笑><笑><笑>そこ忘れてた。入れた。はい。これはじゃあもうこの辺でいいですか。入れていいです。お。いやなんか、もんなのかのっちさんとかがピーク言うほど硬くはなかったなと思て。たった一分ぐらいとか食べれるのかなと思って。この動画を見てるのっちさんもしよかったらあのー、なんか一言お願いします。 ということで、次回はスペシャル企画になっているので、お楽しみにしていてください。ごご視聴ありがとうございました。